超夏じゃん夏来てるじゃんえ、うん、やっぱさ、夏っぽいお仕事したいよねみんなもそう思わない に行ったりはしたいけどそういうことじゃなくてお仕事でかうーんどうかな明るい日差しのもとで爽やかに歌うってへへ<笑>そういうのは僕クのキャラじゃないがま悪くはないかな私もそういう明るいお仕事ちょっと憧れ。 いつもは暗いところが多いから日に焼けそうでしょでしょうちらでそういう曲とか歌わせてもらえないかなできたら超楽しいと思うんだよねうんというわけでみんながお仕事やる気になってたよ っていう報告いやー子供たちに見えてみんなちゃんと考えてるんだねでプロデューサーのことだからあの子らにお仕事あげることくらいできるんじゃないかなーって思っておっさすがーじゃあそんなところでよろしくーえ帰るんだけど 今日はもうレッスンもないし事務所でだべるより早く帰って家でゲームしたい気分なんだよねなにに急ぐわけじゃないけど早くしてよね。 珍しいななんだよいってみろよふん夏のローティング系プロモーション用ユニット企画それから夏フェスへの出演なるほどそれ私たしたちにぴったりじゃんこれのメンバーにしてくれるの にしては出来過ぎだなだろう安全 ユニットを組むのであればありきたりなアイドルソングを歌うのでは僕ららしくないな大事なのはメッセージ性だうちもその意見に賛成だぞ薄っぺらい歌じゃなくてうちらの主張を伝える歌がいい主張ってどんなものだろうリカちゃんどう思うあれだけバラバラなんだから。 なんかあると思うけど…もっと目立ちたいとか騒ぎたいみたいなのも主張なのかなうちなる同国が形になったものであればそれは主張足りえるだろうだが個々の主張を曲としてまとめるのが難しそうだなうちかっこいい曲以外はあんまり知らないし。 でも、夏のプロモよだったらかっこいいっていうより乗れる感じがいいのかなうんプロデューサーさんどうしたらいいえまさか振られるとは思ってなかったえき、ー、曲について やっぱさ、視聴したいときはラップだよねラ、ラップだとラップ音楽に乗せて視聴をぶつける強いメッセージ性をストレートに届けられるよねやる気もない、こん気もないないでもできないわけじゃないないないない もらってそれから曲を作ってもらうんだな。それならうちららしいユニットソングになるぞ。はい、楽しみになってきた。頑張ろうね、アスカちゃん。<笑>僕も死については少し思うところがある。楽しみだよ。おお、まとまった、まとまった。 じゃあみんな頑張れー！ つけた え つ, つまりどういうことユニットのメンバーには役割が必要だ少年漫画でもアニメでもハリウッド映画でもあるいはゲームでもそうなっているゾンビ映画でも役割はあるだろうバカな金髪娘が最初に襲われる メーカ私がえー、私が<笑>そんな褒められると照れるないや褒めているわけではないなんで<笑>まあ、そうむくれるなセクシーなカリスマ JC ギャルジョーガサキリカ5人の中で一番明るくわかりやすいパーソナリティをしている、うん ではないこれは単なるパーソナリティーの分析だなんなのもうもうあ っ, てってる<笑>さてとなると僕はどうだろうシンパサイザーリベレーターかいや今回の役割はいずれも違う。 火をつけるやつが必要だつまり、今回の僕が火をつける場はデトネーターあたりの役割がちょうどいいかと思ってねそんなこと考えてたんだアスカちゃんってすごいね、はあ、言ってることはよくわかんないけどね<笑>これは手厳しいな メッセージ性の強い曲にしたいと言い出したのは僕だからね主張もそれなりに意味がなくてはじゃあもうどんなことを言いたいか決まったのそれはそれは<笑>これから詰めるところさ僕はスロースターターなのでね。 よくあすかちゃんも考えられてないってことじゃんなんだ<笑>まあ僕らに共通する要素がテーマかと思うが何君たちの考えを進める助けにはなっただろううんどうだろうどう思うコウメちゃん 見 え, 方見えたかもだいたいユニットの経験は君たちの方が上なんだむしろ僕が教わってもいいと思う から始めるとなると、なかなか遠そうだな。だが、アドバイスとして覚えておくよ。じゃあ、せっかくだし、みんなで遊び行くもっと、仲良くなろうよふぅ、それはなんとも魅力的な提案だ。でも、この宿題を片付けてからにしないと、プロデューサーさんが困るんじゃない 曲ができないと私たちもレッスンできないから分かった分かったよはあ、マジへこむ仕方ないなだが課題は見えただろ手を動かさなければ終わるものも終わらないぞ ちょっと似てるし、ユニットの役割っぽくないっていうか…あ、悪い意味じゃないぞないんだけど…なんていうか…うん…そうかな…コウメは、なんか主張したいことないのか言いたいことをぶつけて曲にしてもらうなら、何か言いたいことがないとダメだよな 私はね、やっぱラップって勢いじゃんだから超かっこよく決めて超目立したい長ヶ崎リカっていう超ギャルかわいい子がいるぞってユニットの中でもアピっちゃうんだそれが私たしの主張だよへえわかりやすいなギャルって感じだミレイちゃんは主張ってあるの かえー、っとそうだなうちは強い強くてかっこいいパンキッシュデビルだそれをファンに分からせてやりたいなへえー、すごいじゃんだろうでそろそろコウメは考えまとまったかああのね 考えたんだけど主張ってなかったかくコウメちゃん結構控えめだもんねじゃあさかっこよくなりたいとかかわいくなりたいとかそういう主張はないの私だったらセクシーな服着たい とはいつも新しくて楽しくて夢中になっちゃうんだ、うんうん、だからいつも次はどんなお仕事か 何でも言っていいんだぞ。主張を歌にしてもらうんだから。あ、一個あった。何何？夏が似合うようになりたいな。私みたいな暗いところが好きだった子でも、夏の日差しが似合うように変われるって主張したい。 これ、超いいじゃんめっちゃいい感じの MV 撮ってもらってさ CM とか流してもらうの一緒にこの夏最高のアイドルしようよああいいな面白そうだそう変じゃないかな全然だろうどうせだしお仕事以外でもうちらで夏をエンジョイしよう ほら、やっぱみんなで遊びに行くべきだって決まり決まり行こうううんどうせだしみんなで着る衣装とかもアイディア出したいよなスタイリストさんが選ぶんだろうけど言うだけはタダ だ, だし私… おパイ ど リカとうちとで遊んでたんだだんだんみんなそれぞれの主張が固まってきただろそうだなそれぞれのカラーが出ているよ僕の提言にも意味があったというわけだねうんでそういえばアスカはどんな主張をするんだ僕か考えていた 僕らはティーンエイジだろあううん大人として扱われることはなく子供として扱われるにはややその意気を出している、うん、同時に僕らはアイドルとしての大人らしさを求められる僕らのファンは同世代もいるが大人も多いだろ大人未満の僕ら 大人以上を求めるなんて滑稽だなそうだなだからなんだつまり大人とは子供とは何かそのボーダーラインはどこにあるのかそれはいわば謎だ大人になってしまったものにはたやすく子供には難解すぎる だからこそ僕はみんなに問いかけたいその小さな謎それが僕の主張かなそっかなんか分かったようで全然分かんないけど<笑>分かり合えなくてもいいのさ君もいつか気づく僕にだって知らないことはあるが無知を知っているだけマシ。 教えられたようにね<笑>アスカって面白いんだないつも一人でいる間ずっとそんなこと考えてるのかまあそうだ試作にふけることができるのは孤独の特権だよいやいや今度から面白いこと考えたらうちに言えよな 話聞いてやるぞ<笑><笑>いなんでもないよミレーは面白いな感謝するよなんだよ感謝なんていらないって普通でいいよ普通で<笑>普通ねそうしよう みんなの意見が出そろったところでプロデューサーに伝えてくるとしようかなおうんそろそろ基礎レッスンだけじゃなくて歌ったり振り入れたり本格的なレッスンしたいもんなああここからはプロデューサーに頑張ってもらお う, う以上が僕らのメッセージだそれから リカが衣装についててアアイディアを出してくれた全体の方向性は見えたんじゃないかと思うが何か気になる点でもそういえば数日は見ていないなあまりに自然にサボタージュを観光されていたから気づかなかった さすりよそれでどうする引っ張り出しに行くかい<笑>付き合うよ、僕も絶対に働かないぞそれが私の主張だやれやれ、困ったものだ どうしたら外へ出てきてきくれるんだいどうしたらってだからあんずはやらないってばこの夏はダラダラ過ごす予定だもんねどどうしてもってそこまでは言ってないけどさだってほらあんずがいなかったらローティーンユニットでまるくまとまるでしょそれでいいじゃん ップを進めたのはアンズ君だ君がいなかったら僕らはまとまれなかったかもしれないそれはまあそうだけど必要なピースなのさ君もまたあるいは役割があるのかもね、うん、なら何かゲームで決めるというのはどうだろう プロデューサーとアンズが戦って勝った方の意見を聞く。それならフェアだろう。ゲームでアンズに勝とうなんて十年早いよ。いくぞ、勝負だ。<笑>こちらにはアンズとウサギ、そしてアスカがいるのだ。 反対1でどれだけ戦えるかな僕が参加したらフェアじゃないがやれやれくらえアンズアタック<笑>で、アンズは勝負に負けて 見事ユニットメンバーとして正式に参加したというわけかはあこんなつもりじゃなかったんだけどなはい頑張ろうねあんずちゃんもう仮歌もできたからレコーディングもすぐだっ、ね、てプロデューサーさん頑張ってくれたんだよ振り付けも作ってもらってるからダンスレッスンもできるぞ ユニット活動って感じになってきたなそういう言葉、今求めてないな、はあでも仕方ないか負けは負けだし明るいラップの曲だから振り付けも結構動くんだってかんずちゃん大丈夫へえお、ー、メめちゃんが大丈夫なら。 大丈夫だと思うけど、でもな。うん、ラップ。なんか不満なのかよ。そういうわけじゃないけど、何かアイディアが？ レコーディング終わったばっかりだろ何がわかったんだいやーわかったというか気づいたというかラップを歌うっていうことはやっぱりあれが必要だよねあれ目立つところは君たちに任せたいや君に任された何の話だよ プロデューサーに直談判してくるからじゃあ あ, あ, あんずちゃん行っちゃったすごい勢い何の話だったんだろうね 長くしたら来るってうんうんみんな気合い入ってるねいいねいいね若いっていいねそんな年寄りみたいなセリフいらないぞうちらと三つか四つくらいしか変わらないだろ あ、はスこれでようやく全員揃んそろって。 に考えて気づいたんだよ働かないポジションを合法的に作り出せばいいってつまりそれがここ DJ のポジションなのだ<笑>仕方ないなそれでもいいさそれが君の個性なら否定はできないあんずちゃんなら仕方ないな。 じゃあレッスン始めるぞみんな準備はいいか はかつてない新世界がが見られる気がする気すよファンに届く日が楽しみさでもこの夏はライブもあるしこの曲のプロモーションもあって夏休みらしいことなんてできなそうだねあそういえばそっかそう考えると全然時間足りないね夏っぽい遊びとかもっとしたいのにな 君はそういうところまで頭が回るんだなだって学生の特権でしょ夏休みってそれを私たちは仕事で使い切っちゃう予定なわけだしさまさに大人と子供のボーダーラインだなあ、チャージャー早めの夏休みしよう。忙しくなる前に遊びに行くな 早めの夏休みとは思い切りがいいなだがまあそれも悪くはない賛成賛成ダラダラしよう一応 P 君にも話しておくね今から許可もらってくる<笑>言ってしまった<笑>思い立ったら即行動 さすがの行動力だなうんチームのムードメーカーえらいえらい今日はめいっぱい早めの夏休みを楽しむぞオあ。おも<笑>りもついてくるかプロデューサー。 さすがにアイドルたちだけで遊ばせておくのは NG かいいいじゃんいいじゃん車出してもらえるし荷物持ってもらえるしいいことずくめだよさすが P 君頼りになるなんだリカ目的地を伝えていなかったのか 夏には昨日連絡くれたよね。だって、どこに行くか言ったら、ピー君がオーケーしてくれるかわかんなかったし。まあまあ、とりあえず出発しよう。かんかん。着いたー。まさに夏を先取り、だな。 だよねーよーし今日はダラダラするぞーちょっとちょっとアンズちゃんせっかくプールに来たんだからめ、ね、いっぱい遊ぼうよほら浮き輪もうあるし<笑>なんだアンズは泳げないのかそういうわけじゃないけどあウォータースライダーあるって 乗ろうよね行こうおいリカプールサイドを走ると危ないよああ仕方ない行こうかやれやれ仕方ないな だついこの僕も本気になってしまったよ子供みたいにはしゃいでしまった夏先取りで超楽しいねでもまだ終わりじゃないよ待たせさなごめんレれ待っていたよと言ってもひとしきりはしゃいだ後だけ。 私たち休んでるからあんずちゃんと遊んできていいよそれってはーい、ウォータースライダー乗りたいなみんなもう乗ったんだよねおお楽しそうだ行くぞコウメあんずうんうんいってらっえアンズもそれ本気で言ってます あんずちゃんはやくはやくわたしたちもあそびたいなほらうちが後しろからおしてやらないとダメかそんな若い子のたいりょくにはついてけないよ<笑>ここではまるでみんなこどもだな。 アスカちゃんがそれ言うのアスカちゃんだって同じ子供だよああみんなといると痛感するよ自分もただの子供だとねそれもまたユニットの恩恵かそれとも誰かのせいか夏のせいにしちゃえ<笑>それはその通りだすべて 夏のせいだ 私が強いのかと思ってたよ案外悪いやつじゃないよなそれ偏見だよ偏見だって私のお姉ちゃんとか見てよ悪い人じゃないでしょその言い方はよくわかんないけどリカもいいやつだったから偏見なしで見ることにするよ うちはえー、っと早坂ミレイはかっこよくて強いって主張したかったんだそれはもちろん全力で伝えられたと思うんだけどそれだけじゃなくてメンバーのかっこいいところとか強いところもいっぱい見つけられたかな強さやかっこよさっていろんな種類があったそれを知れたのが。 この夏で一番の収穫かなミレイちゃんはもちろんかっこよかったけどアスカちゃんもかっこよかったね僕らのかっこよさはきっと違っただろうそれがこのユニットにプラスになったらそれでいいのさ です私は最初特に主張が思いつかなくていつもはダークな曲とかかっこいい曲を歌わせてもらうんですでも今回は明るいラップ曲だったからそういうのも似合うよって言ってもらえるような夏が似合う子になりたくって。 でレッスンしたりご飯食べたり遊びに行ったりしたよなちょっとだけアクティブになっちゃいました<笑> 盛り上げるってことを目標にしてて dj ブースに立つことでそれは達成できたかなって思ってますいやーやっぱ私もそこそこ活動してきて若い子たちにいいステージをあげたいっていうかせっかいとして勤めを果たしてみようかなーなんて思って 全力で歌って踊るのが面倒だったんじゃなかったのか？建前と本音というやつだな。なんか大人みたいだね。ああ、おほん。とにかくみんなを盛り上げられて良かったでーす。<笑> どうも明日香二宮明日香です僕はこの曲中にもあったんだけど大人と子供とは何かこれを問いかけたかったんだ僕自身は子供ではない独立したパーソナリティを持った成熟した人格だそう認めさせたいと思っていたんだけど を改めたよみんなと遊んでいたら僕はまだまだ子供だったウォ<笑>ータースライダー気に入ってたもんねまあいいんじゃないバカさは有限だしさいいじゃんまだまだ子供料金で遊べるんだし<笑>それもそうだな。 それのお仕事って超楽しいみんなでラップ歌えて最高だったよありがとうあーそうだなこういうのは案外悪くないものだと思ったよこのメンツでラップなんてどうなるかと思ったけどね<笑>うち的にはポップでバンクで可愛くて最強って感じを目指したんだそれが ちょっとでも伝わってたらサンキューって感じだぞ以上夏が似合う子になれましたはいあ夏といえば階段だよねここで話すと長くなるのでまた今度バイバイ DJ のアイディアはちえりちゃんにインスパイアされたんだけど 自分でも驚くくらいハマり役だったので今後も使わせてもらおうと思いましたそれじゃあ最後はみんなで締めるよ